なのためになるラジオ。さて今回も始まりました。大人のためになるラジオ。この大人のためになるラジオではちょっとエッチに新作 PC ゲームを紹介していきたいと思っております。お相手は天使向井と。はい、みさらです。よろしくお願いします。ますなんか、はい、結構大変な世の中になっちゃって。そうですよ。今。ね、外出が制限されちゃってるじゃないですか。うん、はい。はい、向井さん、何してるんですか。お家で。家で。はい、家ではもう結構やっぱネットばっか触ってますね。おー でそれこそそそそうだおうおうおうそれこそあのね、えー、前の「ためになるラジオ」のこの前半の方南さんと鈴木さんの方のゲスト、はい、渡り渡る先生が来た時に「はい、あのー、ガガガチャンネル」っていうところの生放送で渡り先生と南さんにウインクしてくださいって言う課題を出してて、はいはいはい、でそれも家でちゃんと見てウインクしねえなーと思ってたら。はいはい<笑> あのツイッターでね写真でやってくれてて、はい、はいはいああよかったなとか、はいはいはいはい、そういうことを、まあ、ネットばっかかなと思いますね<笑>あれでもツイッターはあんま見てないんですよねあツイッターはあのアプリを、あのーはいはい、スマホから削除 し, た, 削除しただけで、うん、家ではもう触っていいことにしてますあなるほどパソコンとかだったら OK みたいなそうですそうですへなんか何ですかかかでですすウウンンククフフェェチチと<笑><笑>ちょっと待ってください今のででで俺ツイッターウィンクで調べてるわけじゃないでしょう<笑> あ、あ、そう私もしましょうかウィンク。ウィンク上手ですかでも。私。はい、上手よ。あらお姉さ、う ん, うん、うんあ、ウィンクじゃ。ね、あ、すごいすごい。いや本当に上手だ。まあまあそういうこともある。でどうですかポサラさんはあ家私はですね、うん、最近はあの Kindle で漫画を読み漁ってます。あ今ねいやもうすげえ漫画読んでたらまあ時間も過ぎますし。はいはいはいはい、はいうん。あと最近ツイキャスとかもやってますね。あ家で。そうなんか。 なんかもう寂しくなって。わ<笑>かります。自分を慰めています<笑>いやいや。ちょっと待ってください。そう言うとね、なんか違うもんになりそうです。<笑>まあ、確かにね。まあ、向井さんもね、うん、きっと自家発電やってると思うんで。はっきり言うな。はっきり言な。じゃあ、えーはい、今回のテーマ募集したメールを読んでいきたいと思います。はいはいはい、今回のテーマは。 普通の本なのにエッチな本だと勘違いされてしまい図書館に置かれなくなってしまった本のタイトルとはです。なるほど。まあタイトルだけよく見たら普通なんですけどね。はいは い, はい、はい、でもそこに敏感な図書員が外していったのかな。わ<笑><笑>かんないですけど。その図書員がすごいなんか本当にみんなのためを思ってなのか、うん、自分で<笑><笑>、うん、興味があって抜き取ったのか。あ, あ逆にねそれもあるかも。はい。はい、えっ、ー、とじゃあこちら。 いろいろたくさん来てんのむちゃくちゃ来てんのよほんまに本当。すごいよ衰えない分厚さ<笑>多分。温泉の紙の五分の一ぐらい使ってる<笑>ここの紙のすごい本当ですね、はい、じゃあどんどん紹介していきますお願いします、えー、ナゲットさんからいただきました、はい、普通の本なのにエッチな本だと勘違いされてしまい図書館に置かれなくなってしまった本のタイトルとはクズと天使の二週目生活やかましいよ<笑> やかましいわ。エッチではないだろ。う。<笑>俺が書いた本だろ。う。バカ野郎。なんで俺が書いてた本だこれ向井さんが書いてますからね。ねみんな読ましょうね。エッチじゃねえよ<笑>、えー。スキヤキさんからいただきました。はい、暴れん坊息子。<笑><笑><笑>でもそれはそう、勘違いするわでも。内容なんやねんってなるけど。軒並ライダーさんからいただきました。うん、漫画で学ぶ偉人シリーズ。秦皇帝。<笑><笑> これもよっぽど欲求不満な図書員ですよこれを排除しようないちご花見さんからいただきました、はい、変態の生物学これ変態っていうのはあの人の変態じゃなくて向井さんみたいな変態じゃない<笑><笑>なんで俺は当たり前みたいに ア, ムアブノーマル認識されてあのオタマジャクシがカエルになるような生物的な変態のことですねなるほ ど,、うんうん、るほどあそれは確かに勘違いするかもしれない<笑> 下心ブラザーさんからいただきました。はい、下心ブラザー。自らを慰む。ああ、さっき言ったやつじゃ。やかいさんだ。しげざおさんからいただきました。石窟寺院。<笑><笑>そんな に, に、にやみさありますかね。<笑>これすごいなんか、赤ちゃんプレイみたいじゃないですか。はい、本当ですね。つるみたいな。<笑> そうですね、セックスもジーンもちょっといやらしく聞こえるから<笑>、はい、これはようできてるえクリアさんからいただきました「よみがえれちんちん電車」<笑>違うそんなに開けないって<笑>文字で読んだらそんな共感ないでしょう す, すごいなエレガントナノマシンさんからいただきました「はい、ソーセージの大人な食べ方」ああ、エレガントナノマシンさんからいただきました「はい、奥様必見」 立派なキノコの召し上がり方。<笑>奥様一見がやっぱね、フ<笑>ォワードを助長させますよね。<笑>すごいな。<笑>いいですね。あ、次のやつは全部ひらがなです。ひらがなですか。下ネタ係長さんからいただきました。はい超方形くんの大冒険。いやいや。<笑>何言ってんですか。何言ってんですか。超方形くんの大冒険、ね。超方形くんか。 長方形。なるほど。いや、ちょっ読み方が変う。もうそっちに寄せていると。長方形くんが三角ちゃんと大冒険行くってこと。そうですそうです。そんな長方形ね。いや、いい日別にね、多分まあどっか。あ、また冒険が来てる。はいはい。冒険だ。えー、とっとこはめ太郎さんからいただきました。名前どうなってんの。栗とリスの冒険。ふざけてる。やんふざけてるやん。るやんそんな冒険ないやん。ある日、栗ちゃんとリスちゃんがってなる。 そんな年んじゃなくても弾くよ。めっちゃ好き。<笑>え、クロキボウタケさんからいただきました、はい。ナスビを入れて散歩してみた。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。もうそれはどういうことよ。元の本は何よ。元のちょっとラノベ風ですよね。いや、じゃそうなのけど、<笑>ナスビを入れてっていうのは。 どういう答えで、<笑>これがエッチじゃない理由はないやん、まあまあ。バックとか買い物。バックとかね、<笑>なんで散歩するの、な<笑><笑>なんでなすみ入れる。<笑>何言ってんねん、こいつ。エムゴリラさんからいただきました。赤毛のアンアン。<笑>いや、ちゃちゃちゃちゃちゃ。ツ<笑>ーなんてなかったやろ。<笑>赤毛のアンツーで、アンアンやれへんが。<笑>何言ってんねん、バカだな。ないや、いいな。<笑>そして。はい。ソース焼きそばさんから頂した。最後かな。タッチ。<笑> 見見事、お見事おです。<笑>いやーなんかもう今回こういうご時世もあるんですけど、うん、もうメール読んでるのがめちゃくちゃ癒されて<笑>面白 い, いす、ね、<笑>みんなもその鬱屈した気持ちを<笑>もう吐きだめのように扱ってるから<笑>いいですね。 面白いかった、うん。素晴らしいですね。はい。いや、うん、本当にいいコーナーですね。い, いコーナーです。なんかほんま今なんかいつの間にか大人の大喜利コーナーって言われてたみたいですけど。<笑>大人の大喜利コーナー当てって書いてあったそんなコーナーねえから。いや素晴らしい、うん。素晴らしかった。はい。ムカイさんどれが好きでした？そうですね。あの僕はやっぱ全く意味のわからないなすびを入れて。<笑> 全く意味わかんなかったからいな、ね、素晴らしかったなと。ねえ